今日も外から帰ってきました今日は仕事が休みの日だったので遊びの予定を入れていましたなんですけどその予定が2時からだったんですけどなんと午前中にですね「開催されなくなりました」っていうメールが届きまして今日はすごい楽しみにしてたんですけど 遊びの予定がなくなくってしまいました、まあ残念なんですけどまた今度行こうかなっていうふうに思います強風だったので外にいるのももしかしたら大変だったかなっていうふうに思います、まあ、キャンセルになってすごく残念だったんですけどその代わりに今日はまた短期のお仕事を獲得することができたので。 今週たった1日だけなんですけど新しいお仕事をしてこようと思います。で今日はですね予定がなくなったので他のことをしてたんですけど郵便局の方に行って小包を郵送してきました。なので今日はそちらの詳細の方をお話ししたいと思います。とまずですね、 日本にもちろん配送しようと思って準備をしてたんですけど箱がなかったので箱をですね先週買っておきましたでその箱っていうのがこちらなんですけど幅が 318mm 高さが 225mm 奥行きが 80mm というサイズの箱を買いましてこちらは ボックス4と呼ばれる箱のサイズになります。でこれはあのスミスっていう本屋さんで売ってるものになるんですけど箱がボックス4以外にもいろいろサイズがあったんですけどこのサイズが一番ちょうどいいかなっていうふうに思ったのでボックス4のサイズを買いましたイメージ的にはメルカリの 箱のサイズに近い感じですですこの箱の価格なんですけど1個 4.3 ポンドなんですね。なんですけど、えー、3つ買うと2つ分の値段で買えるっていう割引があったので私は3つ箱を買いまして3つで 8.6 ポンドでした。なんですけど箱代だけで3つで約1300円ぐらいなので。 すごく高いですよ、ね、まあでも家にいいサイズの箱がなかったのでスミスで購入しましたで今日は箱の中に入れましてこの箱なんですけど表面に送り先の住所と郵便番号を書きますで裏面は写真を撮ってないんですけれども自分の名前と自分家の住所を書きます で、今日郵便局に行ってきたんですけど重さを測る機械とタッチパッドがあるんですねでそこで自分でタッチパネルを操作して重さを測ってで終わったら係員の人にこの荷物を渡して終了っていう形になりますやろうと思えば自分でできると思うんですけど私は。 前回もやった時によく分からなかったんで今日も郵便局のスタッフさんのヘルプを借りてこちらの郵便物を送りましたで値段なんですけどいろいろ国際郵便は種類があってその種類によって値段が変わってくるんですが私は一番高いインターナショナルトラックサインっていうのを選びましたで、でこちらのお値段なんですけど 今日の重さがが約キロで、で値段がポンドでした。もし追跡もサインもいらないっていうプランを選ぶともっと安く配送できるんですけど一応私はちゃんと確実に届けてほしいので追跡とサインがあるプランを選びました。 日本に荷物を送るのは2回目なんですけど前回送った時は10日ぐらいかかったので今回も10日ぐらいなんじゃないかなと思います一応ホームページ上には5 to 7 walking days っていう風に書いてあるので5営業日から7営業日で日本には到着するそうですまあ7営業日なので いたます。もしヨーロッパに送りたいということであればもう少し短い日程で送れるんですけども日本は、えー、ワールドゾーン1に指定されていてそのワールドゾーン1は5営業日から7営業日程度で到着するっていうふうになっています。 前回郵送した時にですね1週間ぐらいで届いてくれるかなっていうふうに思ってたのでなかなか届かなくてちょっとそわそわしてたんですけど10日後に荷物が無事届きました今回も無事届いてくれるといいなと思ってますで最近なんですけどキッチンが排水口が詰まっていたんですけどそれを配管工の人が直してくれてですね 仕事から帰ってきたらキッチンの排水溝の詰まりが治ってました大家さんが迅速に対応してくれたので本当に助かりますね何日もキッチンが詰まっているとやっぱり大変なので迅速に対応してくれてよかったと思ってますあとですね最近このお菓子にハマっていてですね ビスケットにチョコレートがついたものなんですけどこれがすごくおいしくてなんかアルフォートみたいな味なんですけど1日で1箱食べてしまってですねすごい健康に悪いですよねだけどこれおいしいのでよかったら買ってみてくださいえこれはですねリドルというスーパーがあるんですけどえリドルのタワーゲートっていうブランドのお菓子になります 本当にアルフォートに似てて美味しいですはい。で逆にあんまり美味しくないお菓子にあたることもあって今美味しいお菓子を探しているところですまたいいお菓子があったらご紹介しようと思いますということで今日はこの辺で終了したいと思います